マイクロソフトワードを起動してみましょう。左下のスタートボタンを押します。左に A、B という文字が見えますので、マイクロソフトの M まで進みます。M がありますね。その中にマイクロソフトオフィス2013があります。この2013はバージョンによって違います。 マイクロソフトオフィス2013をクリックします。下にスクロールしますと、一番下にワード2013があります。これをクリックします。ワードが起動しました。